皆さん、はじめまして、こんにちは。趣味のうちです。今回は、毎日アニメを10時間以上見ていた元アニメ中毒者おすすめのアニメランキングトップ5をダブルなしで簡潔に紹介していきたいと思います。まずは第5位、シャーロットです。シャーロットの見どころ3ポイントは、1つ、成長していく主人公、二つ、 出会いと別れ3つ凝縮された最終話の3つです次に第4位天元突破グレンラガン天元突破グレンラガンの見どころ3ポイントは1つ熱いアニメ筆頭2つ男のロマンの結晶3つ膨れ上がるスケールの3つです注意 このアニメには TB アニメと総集編三作の2種類がありますがまずはテレビアニメを見て2週目を見る際は総集編を見ることをおすすめします次に第3位第3位は鈴宮春樹の憂鬱鈴宮春樹の憂鬱の見どころ3ポイントは1つ普通の高校生キョンと無自覚能力者の春樹 2つ、日常の中に潜む異常3つ、苦労人気の高校生活の3つです注意このアニメにはエンドルエイトというお話があり見る際には注意が必要です次に第2位はノーゲームノーライフノーゲームノーライフの見どころ3ポイントは1つ、斬新な設定2つ、 主人公たちは最強無敗。3つ。敵はみんなチート。の3つです。注意。このアニメを見る際は、テレビアニメか映画かがありますが、どちらか見ても大丈夫ですが、まずはテレビアニメの方を見ることをお勧めします。次に、第1位に映る前に番外編。ランキングでは紹介しなかったおすすめアニメたちを3つ軽く紹介します。1つ。 からのミステリアスな雰囲気とド派学力の描写2つエヴァンゲリオンドロドロとした人間関係と戦闘シーン3つ着眼のシャナ一瞬で亡くなってしまった日常と終盤の主人公たちの覚悟が見どころですそしてランキング第1位はコードギアス反逆のルルーシュですこのアニメの見どころ3ポイントは1つ 対国相手へ常に劣勢の中、どう選挙を進めるのか。2つ、主人公の葛藤や、主人間関係の推移。3つ、かっこいいロボットたちのド迫力なアクションの3つです。10位、このアニメは映画の3部作か、映画か、テレビアニメかがありますが、見る順番としては、テレビアニメ、映画の3部作、 映画の順番で見ることをお勧めします最後にまとめです。今回紹介したのは第5位、シャーロット第4位、電源突破グレンダガン第3位、説明はるひの憂鬱第2位、ノーゲームノーライフ第1位、コートギアス反逆のルルーシュです。 今回おすすめしたアニメはまた個別で紹介動画を出す予定なので、その際はぜひ見てください。もしこの動画を気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローをしていただけると嬉しいです。ではまた次回。